皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月23日、録画に失敗しましたが、つぼれん職人レベル73になりました。2か月ごとに1つレベルが上がるペースを維持しています。今週から新しいパニガルムのボスが登場しました。 原生碑フォレダイナも光る床と戦うバトルです。初日ということで、まだ皆さんの戦術が固まっていない様子でした。特に、この忍び寄る破滅という攻撃に苦労しているようでした。こうやって逃げていった先に、吹雪の攻撃を合わせられるというのが、凄まじく罠な気がします。そこで見つけた攻略法がこれです。まず、範囲の境界線付近に立ちまして、隣のエリアがドーンってなったら急いで移動します。多分、これだけで安全に交わせますね。 もう一回やってみましょう。境界線付近に立ちまして、隣のエリアがドーンってなったら移動します。でも、今回はギリギリでしたので、もっと境界線の近くに立つ必要があります。次は失敗例です。境界線を見失うとこういうことになります。そういう場合は、ある程度逃げながら、次の境界線を探すといいかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。